皆さんこんにちはピアニスト作曲家の中村天平と歌手尺八演奏家の松村優太ですこの2人で2019年2020年その2年の中のさ算10ヶ月ぐらいを使ってヨーロッパ全43カ国をね旅しますでまあヨーロッパってその他にも43カ国以外にもヨーロッパって見なす国もあるんですね解釈によっては例えば中央アジアら辺にあるジョージアとかアゼルバイジャンとかね そこも含まれる、あのー、解釈もあるんでもしかしたら、えー、43カ国以上を旅するかもしれませんで、えー、各地回っていってでも各国でコンサートをしていくそしてストリートパフォーマンスをしていく要はもう本当にもう至る所で演奏していくっていうツアーなんですねでこの車で、えー、キャラバンキャンピングトレーラーを引っ張っていって各地でそのキャラバンで寝泊まりして ヨーロッパ全カ国を旅してきます、えー、なかなか過酷な旅になると思いますがすごい充実してるものになると思うので皆さん楽しみにしていてください応援してくださいよろしくお願いします。<笑>